前回の動画で、点検のためにエアクリーナーを外したら、戻せなくなったと言いました。最終的に吸気配管の台晴らしになり、スロットルボディの洗浄や、四式エアクリーナーへの交換までもが行われます。今はですね、エアクリーナー戻せない、ガチャガチャやっても入る気がしない、仕方ないから、ボックスごと外そうという場面です。ホースバンドよりも先に、エアフロセンサーから外しましょうかね。ネジ山が小さくて舐めそうなので、慎重に回します。 押す力と回す力を意識して、無事やらかさなかった後に、エアフロクリーンを探します。この後、スロットルボディクリーナーも発掘することになります。まさか、また使うことになるとは、衝撃の時間置き。 エアフロセンサーって超精密なんじゃないのかエアフロクリーンなんて障害で使い切ることないだろと思われてるものだけどなんやかんやオイル交換並みの頻度で取り出されてるよな動画用に適当にプシュってやってるけど撮影以外で丁寧に吹き付けて安全なところに保管しておきますよ普通のパーツクリーナーと何が違うんでしょうかね教えてくれは錆びまくってる大きなドライバーでホースバンドを回していきます どこぞの RX8 と違って、大変作業しやすいです。このホースバンドのところ、外すと跡がつくことが多くって、それが吸気系を触ったか確かめる、一つのサインになるんですが、この86はノータッチでしたね。ゴミを吸い込みまくってるのを、吸気効率がいいとか言って売ってる、そんなカスタムはしてなくてあたり、隙間にラスペネを吹いたり、マイナスドライバーを差し込んだりしながら、ぐりぐりやってれば、理論上は外れます。RX8 はきっとも外れなかったけど、 こっちの86は素晴らしいですね。割とすんなりと抜けましたよ。いや、エイトがひどいだけかもしれんけど、せっかく外したんだし、裏側までしっかり掃除しておきましょうね。徹底的にやろうと思うとキリがないし、手が届かなくて実現不可能だから、70点主義くらいがいいと思います。でね、はめるのにはね、当たり前だけどパートナーがいるんだよ。下ネタっぽくするな私も最近はソロプレイですからね、自分で指をギコギコですよ。しね、さてインテイク側のボックス、ボルト2個だけ。 ででで止まっててるんすすよね簡単に外すことががきてありがたいの極みですいや本当に簡単に外せるんならエアクリーナーを戻すためだけに台しをする必要はなかったんだぞそういえば86の吸気ダクトどうなってるんでしょうかねプリウスはバンパーに直接 取り込み専用穴が開いてたけど、映像が乱れたのでカット、かなり汚れてたので、まず掃除ですね。この裾が積もった感じ、一気に古臭くなるから嫌なんだよなぁ。それにしてもこの吸気ボックス、なんか別の部屋があるね。これなんだろう、アクセルをオフした時に、一時的に空気を貯めておいて、再加速時のレスポンスアップでも狙うのかね。なんだその n a 版アンチラグは。これ埋めちゃダメなのかね。レゾネーターはそのうち外そうと思うけど、吸排気は難しいですよ。 素人ほど迂かにいじろうとする、このエアクリーナー、どうやら純正互換品っぽいんですね。おかしいんですよ。フィルターなしならハマるのに、フィルターありだと、何をどうやっても戻らない。普通に奥の爪に引っ掛けて、手前側をバチンだと思うでしょう違うんですよこれが、フィルターの厚みのせいで、歯並び悪いみたいに噛み合わない。しかもこれさ、ボックス割れてるんだよね。フィルターより奥側に空気が流れ込むような穴の開き方だったら、エアクリーナーは意味をなさないぞ。 エンジンブローの原因にもなりうる、ホームセンターの FRP 補修キットでも使うか。この時はまだブレーキ整備中だったので、これは手間がかかると悟り、マスキングテープで塞いでおきました。ブレーキの方を優先したいので、一旦置いておきます。ここで床に散らかしておくと、ネジとか確定でなくすんだよな。 普通の障害児とは違うところだブレーキフルードの方はエア抜きまで無事終わりました意味もなくマルチタスクにしようとすると脳が混乱して小物が天の彼方になっちゃうんですねシングルタスクの切り替えを意識しないと私みたいなタイプはダメだ散らかってんな片付けもタスクの一つですからね86の納車が早まってからというもの咲いてる余裕がないそれにしても昔 RX8 の トランスミッションフルードの交換に使ったポンプ箱に入れて保管してたのを褒めたい中身入ってるよ障害児なりに生きるの上手くなってて偉い。幼少期に人間に対して失望した私は車とバイクを対話相手に選んだわけですね車かっこそこそこ太いゴムホースをステンレスのホースバンドで留めてるだけというかゴムの色合わせがひっといですねタイヤワックス塗ってみるかうーん硬くなってるよねーラスペネ拭いてみようかここで拭いたペネは再始動時に多分エンジンの中に入る それがいいのかは知らない。この右側のホース買ったいのよ。撮影以外で何度か外そうとして、抜けなくて失敗してる。スロットルボディがすぐそこにあるので、ついでに開けて状態を見つつ、清掃してやろうというわけです。 左側はどうするか後で考える。あ、もう、サウンドクリエイターだっけ私にとっては整備の邪魔になるだけなんだよな。結局ですね、ラスペネ浸透後にちょっと引っ張ったら、簡単にスポット抜けてしまいました。というかさっきからさ、左手首のところから、ダウンジャケットがちょっと垂れてきてるのが、気になってしょうがな。スロットルボディ綺麗だなおい。何回上にピッカピカだよな。ブローバイで汚れてる感じもないし、12万キロだぞ。 すごくね。とりあえずこいつの出番ですなエイト用に買って、一度使った切り放置されてた道具たちが、ここに来て活躍し始めてる。ワコーズ様の、スロットルバルブクリーナー。モリブデンコートにも優しいという、スロットルボディ専用設計です。さっきはエアフロクリーンだったよな。個人で持ってたとして、障害に一本使い切れるかレベルだぞ。一般的にはブラシでするらしいんだけど、十分すぎるくらい綺麗なので、 ざっと洗い流すだけにしようかな。少しだけ汚れた汁が垂れてきてるな。そういえば、絶縁性も大事だとか。この向こう側も大事ですよね。電スロらしいので、ここは爪で押して開くのではなく、キーをオンにしてアクセル踏みましょう。今度はアクセルです。エンジン指導とイグニッションオンの違いの把握は、車好きへの第一歩ですぞ。空いてるなぁ、奥の方はよく見えないが。エアクリーナー経由で吸い込ませる方法が、 本体に書いてあるくらいなので、このまま吹きまくって大丈夫でしょう。ここまで来たら、ついでにプラグ外して点検したいっすね。よし、戻そうか。ここまで綺麗だと、ビッグスロットルボディに交換されてる可能性もあるんだが、インテーク側の配管も、異常に綺麗なんだよな。ブローバイまみれだった8とは大きな違いですね。綺麗すぎてびっくりするんだけど、これが12万キロのエンジンってどういうこと瀬戸内で乗ってたらしいが、一度の走行距離が長かったのかもしれんな。 それも、そこそこ回して乗ってたか。ある程度は分回した方が、エンジンにとってもいいと言いますが。 その点において、この子は当たり個体ですな。ああもう片手じゃホースバンドつかめねえ。これは素晴らしいぞ。もともと機関好調だと思っていたが、エンジンが元気なら、12万キロでも怖くない。純正のゴムホース、シリコンホースに見た目ではかないませんが、信頼性と耐久性は機械機。ホースバンドで適切に締めておけば、漏れるリスクも皆無だから、ね。ああもう片手じゃホースバンドつかめねえ。玉食障害異端児ムーブかますのやめろ。そういえばここのホースバンドって、締め付けトルクとかあるんですかね。 まあ外れそうになければいっかこのホースバンド RX8 だと分割構造になってておっことしてなくすんですよマジで RX8 の整備性の悪口しか出てこねえなトヨタって不思議ですよねコストとしてはかかってないし組み付け精度も量産性を重視してかある程度は荒いんだよでも乗り物としての信頼性は揺るがない これと比べたら RX8 とか、泥ロー2ミリのツーストレーシングカーだからね。あのロータリーほどのエンジンフィールは、さすがに86にはないがな。ここで私、状態に満足してか、ドヤ顔で親指立ててますけど、あなたがエアクリーナーを、戻せなくなったせいですからね。次回のエンジン始動時には、いろいろなものが変わっているので、マイナスを外そうそ こ, こはターミナルじゃねえよよく見ろ。というか左手首のダウンジャケット直せよ。人類史はもう2023年に入るんだぞ。あ、こっちね。 アホみたいに納得したわがと思いきや隙間にスパナを落としてやがるあれはエイモンの10ミリのプラスチック製のバッテリー用ショート防止レンチこんな製品この1回近い近 い, 近いこの世にいらないだろと思ってたけど私並みの高頻度でバッテリー触るユーザーには 普通にあってよかってかたですというかレンチ入りづらいなおいどういう形状してるんだよアホかしかもなんかホイールナットと同じくオーバートルクでしまってるんじゃないですかね逆にプリウスの方はマイナスの締め付けが甘くて走行中にマイナスが浮き上がって瞬断のエラーばかり起きてた時期があったけどなやっと外れたぜ スパークプラグといヒラザホイールナットといい市役所の印鑑照明並みに回すのに時間かけさせやがってそういえばこのプラスのキャップどうハマってたんでしょうか適当に叩いてたら戻らないかな上下が逆ということはないですねまあ外れてこなくって配線ショートの原因にもならないならいいか禁断の地に工具を置いてから GL1 を点火してきます年長的には異物らしいから半分で十分かねここからエンジンルーム清掃 車車検の台車の時みたいにやりますちょっと待って今23時なのに、除夜の鐘が鳴り出した。うるせえ。別にいいけど、深夜にゴンゴン響かれたらうるさいに決まってるよな。さてまだ汚れは残ってるけど、来た時と比べたら、だいぶマシになりましたよ。オンボロ感が一気に薄れました。ここで、Amazon で注文していたパーツが届きます。t r d のラジエーターキャップと、K&N の四式エアクリーナーです。快電圧 1.3 ということは、ハイプレッシャーキャップか。 ちょっとリスクあるな。まあ壊れたら壊れたでネタになるし、私が信頼する t r d ロゴだし、ここはリスクを取ります。K&M ってオイルフィルターも作ってたのね。86用はどうしようかね。まだ安いのでいいか。でさ、Amazon で中価格安いインパクト用ソケット買ったんだけど、新品でこれだよ。喧嘩売ってるでしょ。 口まみれやないかレビューと価格から嫌な予感してたんですけどねそんなに大事なもんじゃないしまあいいっすよ分かってて買ったんだし純正の改便圧はやっぱり 1.1 ですねいや圧抜けしてる可能性あるけどはい t r d ロゴに切り替わります 私は TRD と GR の区別がついてないけど、純正の買い直しや安物はあまりにも味気ないし、特定のチューニングメーカーっていうのもあれだから。うーん、ハイプレッシャーキャップ、やめた方がいいんだけどな、ここは検証するか。LLC 漏れたら面白いし。ラジエーターホースを全部シリコンに変える、社外製のキットもあるらしいですからね。シリコンは信用してないって、さっき言ったばかりだけど、はい、9000円の四式エアクリーナーです。端がゴムになっているので、 隙間からゴミが入らないのもいいですね。難儀の末にやっと入りました。これでいいのかよと不安に思うところがありますが、これ以上できることがないほど、かっちり、くっついてます。ここ大丈夫なのかねーどう考えてもおかしいと思うし、うーん、吸気系はもうきっとごと交換なのかなー。割れてた箇所については、まあ全体がこんな感じなら、気にしてもしょうがないやろ。エンジンブローしちゃっても動画的に美味しいし、下ろしてバラして、ついでに排気量アップでもやればいい。 何が起こってもネタになるので、戻します。体積ばっかりでかい吸気系だよなぁ。チャンバーだかサウンドクリエイターだか、レゾネーターだか、撤去撤去や入りません。ホースのところで入っていかないので、シリコンスプレーを吹いて、なんとか押し込みます。ふぅ、あっちを入れようとするとこっちが入らない。地味に大変だったぜ。ちゃんと外気取り込みダクトにもハマってるし、インテークパイプも、裏側までちゃんと刺さっている。エアフロセンサーのネジも 丁寧に戻していこうねあとは、10ミリのボルト3箇所で止まっています。適当にスマホ突っ込んでみたけど、最低限は点検に使えますね。落としたら積みそうだけど、あとはまあ、意味はないけどステッカーでも貼りましょうか。シリコンオフとかプライマーとか持ち出さなくても、これくらいブレーキクリーナーでいいか。ドアパネルにも適当に貼って、私物感を演出しの、これ再利用可能な四式だから。 ないいでねっていう英語のステッカーをボックスに貼って、ちょっとは自分の車感が出てきましたね。エンジンルームも綺麗になりました。うーん、あのボックスの状態なら、適当な3000円くらいのフィルターでごまかしておいてから、数ヶ月後にきっとごと変えてもよかったかな。タイヤ交換道具が来る前に、ドラレコつけようか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。